はいね、あありがとう支援んであり返しさい。<ス>支援射撃開始 んのうるるささい大事に買ってて私は<笑>私は私にくれこせポッカほかの裏見ていきます もいいやーうるさない Thank <laughs> you. これが権力が万全ですから。 戦術の勝利だ キボとすで行われるさまざまな